今日はね、全国各地に存在する童話のドンについてお話しします。まずこの写真見てください。もう、出落ちですねえ。なんでこの画像を出したのかっていうと、このチャンネルにこんなコメントがありました。山口県では8年前に万引き覚醒剤取締法で逮捕、懲役2年執行猶予4年の山口市議会議員が執行猶予終了後に山口県人権委員会の委員になっています。 この方が全日本童話会山口県連の会長に就任するのはその会の勝手ですが、山口県は前科者だと知っていながらも童話だからとして委員にしているのです。しかも現在2期目で委員として人格資質が不適切だとして私は山口県に猛烈に工事しました。それでも山口県は未だに委員として在職させています。というお話なんですね。で、さっきの写真に戻ると、まあ見た目ヤクザみたいですね。でそういうういことととを言うとルッキズムだとかね人 だけで差別するなとかね、なんかそういう話になりそうなんですよね。怖いんですよね。やっぱ同和会の会長だし人権団体だからなんかそういう風に言われそうで、でもねあの林間の有名な言葉でね、あの男はあの四十過ぎたら自分の顔にも責任持たないといけないっていう風にねいう言葉があるわけで、まさにこの人には当てはまると思うんですよ。やっぱねこの 覚醒剤だとか、あの、窃盗とか、これ本当の話なんですね。なんか、ヤクザから、えー、覚醒剤を3ヶ月ごとに10グラムをと、 買っていたとかなんかそういう話も出ててですね、五六年覚醒剤やってたんです、常習犯じゃないですか。だからまあそういうね積み重ねとかまあ、薬の影響とかまあいろいろあるんだけども、まあ、この人の人生の積み重ねでこの顔になってるんだと思うし、あとヒゲとかスーツっていうのはこれはさすがに生まれつきじゃないんで、まあ、やっぱりかなりその本人の責任っていうのは僕はあると思うんですよね。だからそのその姿に対してもこの人の場合は僕は物申していいと思いますよ。やっぱりそれに関して、ね、まあ、で。 でね、その、言うなとか差別だっていうのは、さすがにそれは人権運動のね、悪用だと僕は思うんですね。で、ちなみにこの人はですね、えー、あの、アクセスジャーナルのね、記事によるとね、ユニクロのあの、柳井会長のいとこだそうなんですね。あ、ちなみにね、この、大元の写真はこれあの、全日本同和会のね、山内県連のサイトに堂々と載せてありました。まあ、あの、全日本同和会自体がね、あの、 あの、ユニクロの屋内会長のおじさんが作ったので、まあその親戚関係でっていうことなんだけども、なんかそう一族のつながりでっていうのもなんかね、その人権運動、童話運動となんか矛盾してるような気がするんですけどね。これにはさせまいこの思いなんだけども、まあいろいろ矛盾してますよね。で、あとね、もう一つこんな話があるんですよ。 辰野市には人権推進協議会ってものがあります。あ、これ正確にはね、タ野市民主化推進協議会ですね。その会長を務める方は、もう何十年もやられており、役所にも人事権持たれているようですっていうふうにね、えー、そういう話があるんですけども、これ、どなたかっていうとね、根本力って読むんでしょうね。多分根本力さんっていう方ですね。これ、タ野市の方なんですけども、で、僕、この方についてね、まあ、本当にこの人はね、 なんか市議会でレクチャーしたりとかですね大変な絶大な権力を持ってるっていうのはこれは確認しましたでこれ見てくださいこれがその人の家ですすごいでしょこれ航空写真ですでこうやってね 門見るともうお城みたいな感じですんごいですね。なんか、あのー、カテゴリーとしては、あのー、森山英二さん、あの、関電からね、お金をもらってた、あの人もまあ、童話のドンなんだけども、まあ、その人の家とちょっと佇まいが近いというか、 うんまあ、差別されてる人がこんな豪邸をね、まあ一応場所は部落みたいなんですけども、こういう豪邸をドーンと構えてるっていうとなると、まあちょっと違和感があるのかなと。その、これは誰のための運動なのかなっていうのでねえ。それは部落の人は豪邸に住むなとは言わないけども、だけど運動してる人がまあこういう豪邸に住んでるっていうのは僕はちょっとね、いろいろと違和感を持つんですよ。で、他にもですね、 えー、ブラック解放同盟、ワシミア支部っていうのがあるんです。あの、これは埼玉県ですね。関東ですね。えー、埼玉にね、ワシミア町っていうのがあって、まあ、これは比較的最近合併して今、久喜市になってるんですね。で、なんかね、ワシミア町の時はね、解放同盟の支部なかったんじゃないかなと思ったんだけども、なんか久喜市になってから急になんか支部ができたみたいなね、話を聞いたんですね。で、 どうなのかなと思ったら確かにね、久喜市のサイトに載ってるんですよ。で、その人の家がね、これなんですよね。これもまた、豪邸ですよ。あの、うん、まあこれね、人の家さらすなとか言って言われるかもしれないけども、なんかあの、区議士のサイトにねあの、ちゃんと住所、パンチまで載ってたんで、いやいや、本当にね、その、いや、解放同盟の人が豪邸に住むなとは言わないけども、 でもや、やっぱ違和感ありますよ。この場所はそもそも部落じゃないみたいだし。ということで、まあ、これ多分ね、氷山の一角で他にもこういう感じのね、あの、童話のドンみたいな人がね、 あの、日本全国いろんなところにいると思います。それも、あの、解放同盟だけじゃなく。だから、やっぱりこのチャンネル見てる、見てる人は、やっぱ、アンチ解放同盟の人が多いのかな。どうしても解放同盟のね、不祥事っていうその団体に目が行きがちなんですけども、こうやってね、各地で個人プレイでなんかね、あの、権力をお持ちの方がいるっていう実態もあるみたいなんで、そういうところにもね、目を向けていただいて、できればあの、情報をお寄せいただけると大変助かります。ということで、 今日は、ね、あの童話のドンについてお話しいたしました。